ところで、プログラムに様々な書き方ができるんですけども、えー、もしも、脳の時にやることがない場合は、L 字の向こうは書かなくてもいいんです。ですから、なかこういうのはどうでしょうか。ちょっと書き方の順位は違いますけど、MAX にまず X を入れちゃいます。それから、もしも Y の方が MAX よりも大きいならば、その時は、とりあえず X を入れたんだけど、Y の方が正しいよね。 そうしたらば、うん、まあ、ちょっと一に短くかったも ね, ね。y の方が大きかったら y の値を真っ先にグれ直す。で、さっきとなる。まあ、これでも動くわね。もう一回動かしますか。か今度は、まあ、8と5と。それやっぱり、えー、大きい方は8と変わらないですけども、これでも。 だから、どっちでも同じに動くんですけども、どっちが正解なんでしょう。どちらも正解なんですね。えー、だからソフトウェアは、動作や効果が同じであっても、様々な正しい書き方がある。どの書き方がいいかというのは、プログラムを書く人のセンスによって、この本は分かりやすいとか、将来直すとき直しやすいとか、そういうので決めてくれればいいわけです。皆様だったら、どちらがいいと思いますか その他に JavaScript に繰り返しの公文などもありますけれども、この科目はプログラムの入門の科目ではないので、まあ、そういうのはやらないで、とりあえずこの枝分かれ程度でやってみてください。あとこの計算式でね、さっき X たす Y というのがありましたけれども、こ、え、のー、足し算と引き算、掛け算は星を書いてください。割る算、から割った余りの円算っていうのもあるよね。 それから、例えば、えー、ウッタスワイ分の1とかこういう数式を書きたいときもね、えー、これはそのままで書きないので、1.0÷ か、ウッす ス, スはなんかこういったふうに、えー、こう一行で書けるように適宜格好を使ってください。で、式の計算、代入、変数を定義して、 強いよ。それから、if 文の書き方。今は、えー、条件が1個で文があるものと。それから、条件があって、成立した場合そうじゃないもの。2つ書きたけども、3つ以上の。例えば、この条件が成り立ったらこう、そうじゃなくてこれが成り立ったらこう、どれでもなかったらこうっていう、いくつもおだわかすることもできます、えー。これもよかったら使ってください。 では、演習ですけれども、えー、まずさっきの、えー、この二つの大きな方を打ち込んで動かしてください。動いたら、えー、次のものだと数値を一つ読み込み、それがプラスかマイナスかゼロだったら、それでプラスマイナスゼロを表示するプログラムを作ります。メッセージを表示するときは、このチョンチョンで囲んである必要がありますから、えー、注意してくださいね。あと、キーボードね、こ、えー、のチョンチョンの文字は、こっち向きのやっと、 バックスコー両方あるんですけども、こっちが上がったらしいので、間違った方か使わないです、うんえ。B はですね、今度は3つの値を読み込み、最大を表示するプログラム。何か聞いたことがあると思いますけども、えー、これもやってみます。この作り方も、さっきの、えー、この2つの大きいで、ね、2通り書き方がありましたけど、同じように2通りでやるといいですね。はい、C はもうちょっと難しいでしょ 三つの値を読み込み、その最大を表示するけれども、ただし、二つ以上同じ値があったら、それは三つの値の同じものがあるときは、えらと表示してください。これもちょっと面倒くさいですが、やってみてください。で、演算子何があるかっていうのは、えー、まあ、指則演算子それから、比較演算子はですね、この、以上とかいう字はないので、これはないので、えー、これ横に書える。まあ、そんな感じでいい。 等しいは、数式の等しいは、ジャバスクリプトは等しい2つ書いてあるで。等しくないっていうのは、びっくりいこうとか言う。こういうふうに、ちょっと普通のと違い方からも。条件の A かつ B、A または B なんていうのもあります。はい、いかがでしょうか。